演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらこちら業務スーパーの 100% ストレートブラッドオレンジジュースとマンダリンジュースを飲みたいと思います業務スーパーの冷凍ジュースですねというかジュースを冷凍って本当今まで全く見たことないんですけどどんな味なんだろうでは はどっちから飲もうかブラッドオレンジジュースは前に1 回, の前に1回別の品物を飲んだことがあって味が大体分かるのでいやみかんジュースも飲んだことあったらそれでいいまあどっちからでもいいですよねもうこんな<笑>おでは見てくださいなんかちょっと1杯やりたい時にでもお酒は飲めない人にいいかもしれませんねでは飲んでみます オレンジジュースの方はいわゆるオレンジジューススッキリで想像できる味ですけどスッキリ感は本当に爽快ですねうんどこか懐かしいでも美味しいはい次はこちらのウラットオレンジジュースこちらを飲んでみたいと思いますあ言うのを忘れてましたけどちょっと氷を残した感じにまで解凍してシャリシャリとした食感を味わうっていうのもまたいいですねはいきちんと解凍できなかったということですこちらのマンダリンジュースはいわゆる未開ジュースでちょっと甘めな感じですね なので甘さを求める方はこちらがおすすめですこちらのブラッドオレンジジュースはのっかずと酸味が強い酸っぱいジュースで酸味ですっきりしたいという方におすすめですねどちらも柑橘が好きな方にはおすすめできますあとは味の好みですねというわけで味の方も本もどうにも方をつけがたいので両方ともこちらの点数とさせていただきますあ味しいなやっぱりジュース、うんと 年を重ねるとだんだんジュースを飲まなくなってくるんですけどたまに飲むと美味しいですねそれで腸の前」「強情っぱりどくかな」「強情っぱり」も腸 の, の前では心がほどけていくのかもしれませんねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです全部全員。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします うん。<音楽>